みなさん、こんにちは。これは、プログラミングチャレンジ第9回、期間第4部、ポリゴンです。じゃあ、せっかく行きましょう。今回のビデオで、ポリゴンとコンベックスフールのアゴリスムを説明します。まあ、まず、ポリゴンっていうことが、えっ、ー、と、まあ、あの、平面の A で、なんかその分、えっと、線分のセットで、えっ、ー、と、定義されています。ですね。 入力としては、あの、ポイントのセットを、えっ、ー、と、保存して、で、そのポイントが、えっ、ー、と、右回り、あるいは左回りで、えっ、ー、と、そうとします。で、えー、まあ、アグリスムがちょっと動きやすくするために、最初のポイントがセットの最後に重複します。ですね。こんな感じとなります。まず、入力は P0 で、なんか、例えば P がポリゴンになって、これはベクトルで、ポイントのベクトルで、 で、パッシュバックを P1、P2、P3、P4、P5 で、で、最後に P0 をもう一度パッシュバックして、ポリゴンを締めます。ですね。ポリゴンのペリメーターが、その線分のえっとサイズの足し算だけです。ですので、まあ、ベクタルをなんか全部ループして、すべてのベクトルのサイズを足すことです。で、ポリゴンの面積が、あの、XY の 行列の計算でできます。まあ、ポリゴンの面積が、このすべてのベクトル、P のポイントのベクトルがあって、この感じで計算します。あと、よくテストしたいのは、あの、あるポリゴンがコンベックスであるか、コンケーブではあるか、ですよね。<笑>あの、それを計算するために、このあと、このアゴリズムがあります。 コンベックスポリゴンが、つまり、なんかその、でこぼこばがないっていうポリゴンとなります。テストとしては、えっと、P1 と P2 の、ポリゴンの2つのポイントとしては、あの、なんか、ポリゴンの中にどの、P1 と P2 何を選んでも、その P1 と P2 の間に、の線の間に外に出ないんですね。一つ の, あのテスト方法が、えっと、ポリゴンの 外側の点を3つずつで取って、その3つの角度が必ず同じ曲がり、周りにするんですね。なんか、あの、ちょっと絵描いてみると、まあ、これが、えっと、コンベックスのポリゴンで、ここが、コンケーブのポリゴンですね。で、コンケーブのポリゴンで見るとわかるけど、コンベックスのポリゴンが全ての角度が同じ周りですね。 この場合だと全部右、えっと、左回りです。でも、コンケーブのポリゴンの場合だと、これは全部左回りなんですけど、1つが右回りになります。ですね、この右回りが存在することであの、このポリゴンがコンケーブじゃなくてコンベックスということでわかります。 で、えっと、前のビデオでも説明しましたが、あの、3つの点が右回りであるか、左回りであるかということが、クロス、クロス積で計算することができます。この関数が前を説明しましたですね。CCWP0PHP2。で、あの、まあ、あベクトのセット、ポリゴン、ベクトの、えっと、ポイントの、えっと、ポイントのベクトを定義するポリゴンをとって、で、最初の3つのポイントで、このポリゴンが右回りか、左回りかであるかをテストして、 で、次、ループして、あの、同じ周り、すべて同じ周りであるかどうかをテストすることです。あと、なんか、一つのポイントがポリゴンの中であるか、外にあるかをテストすることがあります。それは、なんか、ポリゴンがコンベックスの場合で、なんか、複雑な形にすると、あの、このテストが難しくなりますが、前のプログラムと同じに、あの、クロス席、 で、えっ、ー、と、計算することができます。ですね。あの、これは、なんか、あるポイントに対して、そのポイントがポリゴンの中にあるかどうかをテストするためです。<笑>で、まず、テストが、まあ、ポリゴンがあるかどう、存在しているかどうかですね。で、そのポイントに対しては、そのポリゴンと、えっと、まあ、そのポイントとポリゴンの全てのペアに対して、あの、そのポイントの角度を計算します。 これを描いてみるとこのポイントがポリゴの中であると角度のすべてを足すと一周回りますですね逆にポイントがポリゴの外にあると角度を全部足すと 一瞬は回らないんですよね。行って戻るからですね。だから一周回ることができると、そのポイントがポリゴンの中である。一周回ることができないと、そのポイントがポリゴンの外にあるということが、っと、わかります。ただし、このアオゴリズムが、ポイントが線分の上にあると、あの、特別なケースになるので、その扱いしないといけない。この関数では、そのケースが扱ってはないと思います。 あとは、よくあるのは、ポリゴンを2つに分けることですね。の AB の線部分が決めてで、その P が AB に2つに分けたいということです。このプログラムではなんかあと<咳>、ポリゴンのセグメントが AB がど こ, どのポイントどことどこがあと交差していることがと決めて、で えっ、ー、と、2つのポリゴンに分けることができます。まあ、これはただの、あの、ループだけで、あと、右回りか左回りかのテストだけですので、まあ、ちょっと説明をおとします。まあ、今回の、えっと、主に説明したいのは、コンベックスフルアグリスムですね。えっと、日本だと、なんかその、突放のアグリスムです。突<笑>放かというと、 えっと、セット、ポイントのセット S がある場合だと、このポイントの周りの一番小さなポリゴンを、えっと、見つけてください。ですね。一つの見つけ方が、えっと、それぞれの S に存在する P は、そのポイントが、えっと、ポリゴンの辺、えっと、にあるかどうかをテストすることがあります。ですね。いろいろなアオグリスムがあるなんですけど、今回紹介するのはガー、グラハンスカン。 っていう、グラハン法、グラハンスカン法のアゴリスムです。このアゴリスムが O of n log n、n がポイントの数ですね。で、えっと、コンベックスフルを見つかることができます。コンベックスフルが一つ考え方というと、このポイントのサブセットとなります。なんか、フルに参加するサブセットです。で、まず基本となるアイディアが、その角度の比較です。角, 角度の比較というと、 なんか、あの、原点と比べて、角度が少ないポイントが先ということです。例えば、このポイントで考えると、この原点と関係する角度で並び替える。こうすると、これは0、1、2、3、4。この順番が、えっと、グラハン・スカン法で重要です。ですね。 だから A と B が、えっと、中心等に関して、どれが先かというと。ですね。A と B が、えっと、なんていう、強勢の場合だと、なんか、中心に近い方が選びます。ですね。ピーボートと A と B が、あの、強勢の場合だと、あの、距離が少ない方が選びます。です。以外の場合だと、あの、 A と、なんか、角度、A とピボットの角度を計算するんですね。で、アーコタンジェントで、えっと、比較します。これはアーコタンジェントで比較しているので、あと、縦線の場合だと気をつけないといけないんですね。では、えっと、次はコンベックスフルです。 コンベックスフルはちょっとなんか長いアゴリスムになりますので、このグラハンスカールは長いアゴリスムになりますので、まあ、なんかあの別々で解析しましょう。ですね。コンベックスフルの入力は、ポイントのセットですね。コンベックスフルになるポイントのセットとなります。で、えっと、3つの点の場合だけだと、まあ、コンベックスフルを計算しなくて、その3つの点を返すだけで結構です。ですね。ただ、なんか最初の点を最後にパッシュバックする。 ことだけで、なんかポリゴンのベクトとなります。じゃあ、3つの点だけではないですと、なんかまず、えっと、初期点を見つかる。初期点が、えっと、先の、えっと、順番で、y が一番低いで、そして x が一番右の方が選択します。で、これはピボットとなります。ですね。<笑>で、これはなんかポリゴン、あと、必ずこの、 y が低いと x が右の方が、えっと、コンベクスフの一部になりますので、これは p0 と考えられます。まあ、これは、あのあと、グラハンスカンの初期化です。じゃあ次は、この p0 が、っと、中心部になって、他のポイントが p0 の角度に関して、えっと、順番をするですね。このソートです。今度、ごめんなさいですね。 で、残りのポイントがそうとした後に、うん、とこの、まあ、一番3つのポイントをあとコンベクスフルに入れます。ですね。で、3つ目のポイントから始めます。で、これはあのコンベクスフルのメ イ, ンポ メ, インメインループとなります。ですね。アイディアとしては、あの次のポイントが右回りか左回りになる。 ガーハンスカールが、コンベックスフルが必ず右回りになります。左回りのポイントに見つかると、前のポイントがコンベックスフルの一部にならないので、そのポイントを消して、あの、次のポイントを選びます。ですね。よく考えると、例えば、こんな感じとなります。ガーハスカルがここ、この点があって、 で、ピボッートが一番下なので、これはピボッートになりますですね。で、えっ、ー、と、角度で順番すると、まず3つの点を選んで、で、次のポイントを選ぶ。次のポイント選ぶと、これはまだ右回り。えっ、ー、と、左回りですね。だから続きます。次のポイントがこっちか。あ、こっちにしましょう。これはまだ右回りですので、続きます。 じゃあ次はここ。あ、ここが左回りに、すいません。ここが右回りになってしまいますので、このポイントをポップして、こっちからこっちに直接行きます。で、こっちに行くと、まだ左回り、回りので続きます。で、こっちに行くと、右回り。右回りなので、このポイントをポップして、こっちからこっちに続きます。で、そういう風な感じで、 元に戻りますでそうするとなんかあの、コンベックスフルが計算ができました。まあ、あのプログラムが長いんですが、あとアオゴリスムはそんなに難しくはないですよね。だから、ちゃんとプログラムすればなんかあの、問題なくできます。では、えー、とこの授業のまとめになります。この授業では、いくつか、なんかその、基下の基本になるいくつかの関数を見ました。 多分言っている通りで、幾何はと、その関数の組み合わせはどうするか問題を解くことができます。なんかそんなに、あと、なんか実 装, 実装が難しいなんですけど、アルゴリズム自体はそんなに難しくないですね。で、なんかセントポイントの交差と、あの遠隔、円角と、えっと、円と三角形の関係ですね。なんか、あの、内接円と外接円。 の話とか、面積とか交差の話とか、あとはコンベックスフルと、あと凸法のアオリスも見ました。ですね。もっとなんか難しい期間の問題の方がと、あの、探査、検作をしないといけないんですので、それはまあ、あの、今度の授業で少し読みます。でも、その場合でも、期間の部分が、この決まっている関数が先に受走しておくと、早く解きますので、 ぜひ、あの、結果のいろいろな 役, のたの役に立つ関数を書いておきましょう。では、これは、っと、最後のビデオとなります。資料では、なんか、今週の課題の、あと、ヒントがいくつか入ってますので、あの、ぜひ、見てください。では、これで、えっと、ビデオが終わります。では、また来週。